私その時ボウリングしてましたそれ以外は何もやってないし証拠はボウリング場にいたんだもんボウリング以外はまとまったーラウンドワンのスポッチャなら学生平日90分880円でロデオもローラースケートも他にもたくさん楽しめますボウリング場にいながら他のスポーツもできるんだつまりお前が犯人だごめんなさいラウンンド1のスポッチャ4人以上でプレゼトそうなんだよ 僕はその時北海道にいました。いや東京にいたはずだ。いや北海道でボーリングデートしてた彼女が証人です。一緒にボーリングしてたよ。です。見破ったぞ。てラウンドワンのネットワークボーリングなら離れた場所にいる相手ともネットで対戦できます。つまりお前は東京にいながら北海道の彼女とボーリングしてたんだ。ラウンドワンのネットワークボーリング。 だって私あの子たちと親友だもんそうつけラウンド1の学割ならボウリングプラス貸しズプラスカラオケやスポッチャまたはビリヤードなどが選べて小中高校生は750円で遊べますつまりお前だけ学割じゃなかったそれで嫉妬したんだろうだって心は十代だもんラウンド1の学割750円